おりがとうございます。おはようれしいです。今回は古葉松の針金掛けと繰り替えができればしちゃいたいなっていうことでやっていきます。こ、は、の、い、木はうちのお客さんが持ってた木で、多分うちで買ったんですけど、うん、そのまま多分手つかずで持ってたんで、僕が針金掛けして、でちょっとかっこよくしていこうかなと思います。ちょうどいいですね。商品の、はい 最近なかったからでよかったらあのもう売っちゃっていいよっていうことなんでああ販売はできるような形で仕上げていこうと思いますもう樹形的には県外、まあ、県外半県外ぐらいですかねうん半県外ぐらいになるかなあそれはいい盆栽道具入使ってますねこれ なんかどっかからもらったんです<笑>使い勝手がいいんですよ使い勝手がいいんですか、うん？見た目かっこいいですね。なパッチもあるし、あそう。使いやすいは使いやすいで す, いいですね。ぜひ欲しいな、うん。どこで買えるんですか？えー、っと一応概要欄に URL が<笑>貼ってあるんで。だいぶもう味が出てきましたよ。<笑>本当に？こ の, この辺のわかんないか。これこう出てるね当たり前です。色動画ですか？もわかんない。聞いてないもうそろそろ出そうかな。 でこの木の魅力っていうのはやっぱこの根上がりの部分なんですよね。はい、で幹がいいのでちょっとこの辺を根っこを出してあげようかな。でこのの魅力ってていいうのは出してあげないと うん、このぐらいのサイズになるとちょっと値段上がってきますよねそうですね一番やりやすい大きさなんですね多分、うん、っていうことはやっぱりそれだけ値段はお金おかはちょっと上がるから、うん、これよりもっと大きくなって枝が暴れたりすると極端に安くなるんですけど、うんうんうん、このぐらいだとし詰まってますかね箱、うん、これの苗サイズとかだと ね, ね苗みたいなやつだと大体 1,000 円とか 2,000 円ぐらいで買えると思うんですけど値上がりってなるとまた 三千五百円とか、うん、それぐらいになってきたりするけど。これはどんぐらいだろうな。結構、これ、結構いいんですよ、うん。年数かかってるし。一号ぐらい。そ, す、ね、そんな安くない。これぐらい。だから、どんぐらいかな、だんだん見る目が。いや、失われてきたか。か<笑><笑>じゃあ、一応、枝抜きをしていこうかなと。主としては、この枝とこの枝が同じような太さになってるんですけど。今回は、この枝を下げる予定。 なんですね、だからこっちの枝が3本になってるしこの枝をちょっと頭にしたいので太いやつは落としちゃおうかなとおーおー 結, 構い結構いきましたねこの幹がこんだけ 細, 細いっていうかやっぱりこの大きさなんであんまり広げすぎてもあんまり良くはないですよね思い切りが大事だなそうです、ね、あとはちょっと太いやつとかは落としてあげてもいいかもしれない 自が針金かけやすいようになってる。切ってあげればけど、うん、でもそれが難しい。元気がいいですね。実は元気？だいぶ元気？元 気, 元気、うん？で。ざっとなんとなく枝を抜けて構成としてはちょっとこの値上がりの部分をちょっと見せてあげたいので、うん、若干ちょっとこういう感じにしようかうこういうかちょっと見せてあげるように。うん、こういう風にすれば幅広く見えるんで。うん で、これを下げ て, 下げてで、裏枝を作って、これを頭にする効かせたいところは太いやつかけて、うん、やっていくのも大事ですねやっぱり細いので仕上げるのも大事だけど、効かせるところは効かせてあげてちょっとそこを見させてくださ い, いやれそうね、いらないかい会話してる馬両駅までもう行ったんですけ、ね、ど<笑>やばいやば子 こういう木の場合って缶抜きとか車枝だって言われるものが結構出てくるんですよ問題としてそういうのってまあも後々は絶対切らないといけないんですけど全部落としちゃうともう本当に木として成立しないっていう状態も出てくるんですよねなるほどなんでそういうのはや っ, やっぱり残してあげるっていうのも一つではある、うん、あっ見えただからつって全部切っちゃダメだと まあ後々切るんですけど、うん、そうするともう木として成立しなくなっちゃ う, からなくなっちゃうんですね。んとなく形はできたのにな。 ここから細かいやつをかけていくから、はい キンコンキンがありますか、はい、切ってあげて。うん ましょうこんな感じかな、うん、いい感じにできた、ねじゃあうんだよポイントは、まあ、ここの目数はちょっと多めに残して雨が当たるんでちょっと引きますね、はい、<笑>ちょっと長めに、うん、多めに目数は残して幹がこれだけ なんでちょっとコンパクトにはしたかったっていうのでっグッと伸びてたのをここまでで一応抑えましたこの粘りがあるんでここを見せるのももちろんなんですけどここの隙間をちょっとこの枝でカバーしてあげて、まあ、空間を間そうちょっとちょっと隠してあげるちょっとないとは空きすぎちゃうっていうのもあったん で,、うん、であとは、ね、とこの辺が裏枝になるんですけど、うんうん、奥行きとしてはこっちにも芽が この粘りにも目がいくんじゃないかなこの枝が一本あるとやっぱりメインはここなんでこの粘りをしっかり見せてあげるっていうのは重要ではありますよね考え、うん、て作るんですねそうですね簡単ですよ逆に言うとこういう木はところが分かってるからあそ こ, そこを見せるうまく見せるっていうふうにしてあげれば、うん、作りやすい ところがいっぱいあるとまた難しいですけど、えー、基本的にこういう素材の木っていうのは上はまだ手つかずなんで、うん、それを一番いい見所っていうのがはっきりしてるんでそれを生かすっていうやりやりかけをすれば、うん、ああれあれなるほどじゃあこれ当時で発売中、はい、ですだから素材持ってるから自分でやってみるのもよしカンタさんが作ったのを買うのもよしですね、うん、あとちょっとカットパスタ塗っていきますあと、はいはい、でカットパスタ塗っておきます、はい<笑> じはい以上でありがとうございました、はい、ありがとうございましたこの心拍いくらでしょうのコーナーだけどこれ針金かけて植え替えを最近カンタさんがしたんですけどその前はフェスで売ってたんですよね僕もちょっとびっくりしたんですけどフェスで3万円ぐらいで売ってたんだっけ3万5千円ぐらいで売ってたんだけどこうやって作り替えてみると多分3万5千円じゃ今これ買えないですよね先手前がこちらこちちらら ください<笑>プロの技というかプロの技っていうかでもそういうものも売ってるんでゆっくり見ていただければ、うん、そうですよねこれ今の状態で3万5000円じゃ多分買えないと思うからちゃんとあの時見てこのぐらい、まあ、上替えと針金かけだってねそこまで数ないじゃないですか、うん、だからそのぐらいの作業をこ こ, こにうふ、ん、に、まあ、画像があると思うけどこういう感じで、うん それだと腰が高く見えちゃったんで、うん、これだったらまあちょっと半径みたいにした方がいいんじゃないかなと思ってやったんですけどね、うんまあ、やっぱちっちゃいのが今種類でやっぱり太くてコンパクトにしてあげるっていうのがいい ん, ですよ、ね、いいんだいやでもねあそこからこれを想像できないな<笑>想像できた人は だからあの価格が安く感じる人もいるんだよ ね, ね, ね, だよねこの太さはですかね、うんうん、この太さでこの大きさですからね次回次回ねこ う, うあればこういうのがもしあれば逃さず見ていただいてそうですねあとは御用とかもちょっと入れたいと思うんで審判、うんはい、だけじゃなくて、うん、だから御用っていう意見が結構ご意見とかだっぱ、ね、要望っていうかがあったんでちょっと御用も 入れれていければいいけばかな大 小, 大小っつってもまあ商品とか中品ぐらいのがながか持ち帰りが楽そうだったんでさすがですねいやいやこれはもう誰でもできるやつだこれを動画に撮らせて欲しかったそうそ う, そ う, そうちょっと強く言っとくんで次は撮らせてもらいます3万5000円しか買えないですよね今の状態で、うん、買えない買えないよね まあ、倍ぐらいの値段がついてんじゃないかなもっとかな倍以上いってるかもしれない倍以上いってるかもしれないっていうものが売ってるんで是非、はい、秋口秋おけてということで<笑>ありがとうございます、はい